それからですね、えー、テストケースをあらかじめ格納しておいて、えー、自動的にテストを実行して結果を報告してくれるツール。まあ、自動テストツールというのも一般的です。えー、ここでは自動テストツールというふうじゃないんですけども、えー、簡単なテスト実行機能を提供するウェブページのを用意してみました。えー、とこれは、うん、これですかね。はい。これはですね、ここに JavaScript のプログラムを書きます。 で、えー、ここにテストケースを書きます。で、そこから結果が表示されます。で、このページではですね、テスト対象のコードは関数、ファンクションという単位で用意します。関数というのは数学の関数とは違ってるんですねえ。単にまとまったコードに名前をつけて呼び出すようにしたものです。ファンクション関数名、カッ変数の名前の並びです。で、文があって、このグニャで書くんだ。 で、名前は好きな名前でいいですよ。で、変数名の並びはですね、この関数に対するパラメータで、ここで処理してもらうデータを渡すのに使いで、この文は今まで通りなんですけども、最後にリターンっていうのがある。で、リターンは結果を返します。じゃあ、具体例として、えー、関数ラージャーというのはここにありますけども、聞こえますよ。 と y を入力して受け取りますよね。え、テトストしす。それで、もしも x と y で x が大きければ、その場合は x を返しますね。で、リターンしたらもうそれで返しちゃうので、その先は実行されないので、この二に来るのは x が y よりも大きくないときだけです。なので、残りの場合は全部リターン、y すればいいですね。で、この場合。こういうふうにして、 さっきと違い、関数、JavaScript のコードを関数の形で、えー、用意します。で、テケースト計算はどうするかというとですね、じゃあ、例えば、うん、1と2を与えた場合は、それは大きいのは2ですよね。じゃあ、2が出てくるです。それから、逆に x と y で、x が多くて y が小さいときは、これも2ですよね。えー、最後に、ね、両方とも等しい場合、いすか。 まあ、えっと、あの代償関係だったら、片方が大きい場合と等しいだから、3等であればいいわけですね。こういうふうにテストケースは、その、入力をパカムまで区切って与えー、で、このイコールとんがりったらまあ矢印ですよね。その結果はこうなるはずだというのをあらかじめ用意します。そして、それをこれに対して適用した結果をチェックしてください。まあ、テストと。そうすると、えー、 1と2だったら2は OK。2と1だったら2も OK。2と2だったら2は OK。こういうふうに、えー、OK だとわからないで。もしこれをですね、例えばこう書き間違えて、X と Y で、X が Y より小さいときに X を返したとすると、代表逆になりますね。代表逆だとですね、1のときに2であるはずなのに結果は1だった。2、1のときも2であるはずなのに結果は1だった。 2点の時は OK。まあ、あ同じ値ですからね。えー、こういうふうに、えー、どのテストケースは OK だけで、どれはダメだったかというのが、くぼ別に分かるようにできています。では、演習ですけども、このラージャーのテストを自分でも実行してみてください。で、今はこっちの関数を書き換えて違うのにしましたけど、このテストケースが間違ってたらどうかというのも、ぜひやってみてください。 で、終わったら、えー、この3問から、えー、やってみてほしいですけども、い、え、ろ、ー、んな問題があります。ただ、やみくもにテストするのがあって、なぜこのテストケースで十分と考えるかというのを記述してくださいで。さっきのこのラージャーの場合はですね、2つの方なので、A が大きい、B が大きい、等しい、この3つで網羅してるはずですね。じゃあ3つだったらどうでしょうとか、まあ、考えてください。で、えー、この辺の問題はちょっと複雑なので、自分でプログラムを書く代わりに、 間違いのあるバージョンも用意してます。でこれでやってみてください。で配列の場合はですね、えー、例えば、まあ1、2、3だったらば、1、2、3とか、配列は、えー、この結果も並びの場合はカッカッコよくこっく書いてるの、ね、で、ちょっとこういう方々が必要なので、注意してください。